なかなか痩せられない方ついつい楽なエクササイズばっかり選んじゃうだけど早く痩せたいそういった方におすすめなランジのやり方を紹介します今回たったの10秒ですちょっときついかもしれませんが頑張ってたまにはしましょう今回の動画を最後まで見てもらうことで適切に下半身をたったの10秒でしっかり鍛える方法というのが分かってきます代謝を上げて早く痩せましょう はいみなさんこんにちはタートルです今回はですね代謝を上げるために大切な下半身のトレーニングとしてランジを紹介していきますいろいろなランジがありますが今回はたったの10秒で しっかりピンポイントで同じとこだけをガツンと効かす方法です。日頃下半身のトレーニング、おろさかになってしまう方、楽なエクササイズばっかり見て、つい見るだけでやらなかったりするそこのあなた、今回は10秒だけ頑張りましょう。体の中でも筋肉の割合が多い下半身は、やはりどうしても痩せるためには鍛えなきゃいけない場所です。ですが、鍛えると太くなってしまうのかなとか、筋肉質の足になったら嫌だなとか、 そういった悩み持ってる方も多いと思います。そこは負荷と回数によります。少しの回数、自重、それならそこまで太くなりません。そしてスクワットとの違い。スクワットは股関節やつま先の角度、足の裏の重心、そういったことで人それぞれでやはりちょっとやり方が変わってしまいます。ですのでやはり難しかったりします。で、今回ランジは誰でも上手に できるやり方を紹介しますので、人それぞれね、やった効果が変わるということが今回はありません。なのでご安心ください。で、今回できれば、タオルを用意してください。1枚でいいです。今すぐ取りに行ってください。そして、タオルがあると、膝の下に敷いてもらうことで、よりね、フォームを確認しながら行えます。もしタオルなければ、柔らかいところでやれば OK です。今回、ランジ。 左右10秒ずつ行っていきますではやり方を紹介しますはいランジなんですけどやり方によっては足を大きく開いてこういう感じとかもちろんこういう感じとかもっとこういう感じとかいろんなパターンがあります今回は一度膝をついて前も後ろもぴっちり足を90秒こういう幅です ぴっちり90度。で、つま先を立てる。体は前かがみにならない。膝から頭までまっすぐを意識します。足の幅もぴったりします。広げすぎず、狭すぎず、ちゃんと足の付け根からまっすぐ。右足もちゃんとまっすぐ。これがもし、足の幅が90度90度よりも、後ろにやってしまうと、 骨盤がやはりこのようにね左が前に出てしまってちゃんと効きませんですがちゃんと骨盤を戻せる人なら OK だけど普通は出してる足の側の骨盤が前に出てしまうので体がね斜めになったまま乱状してしまうそうなると前足の膝が内側向いてしまったりして ちゃんとももにね効いてません膝に効いたりしますそこで今回ちゃんと90度ずつを左右合わせることによってちゃんと効きますなぜかというと右も左も骨盤がまっすぐにできてるからですこれで今回は10秒間やっていきます携帯は足元に置いてやっていきます左右10秒なんですけどもタートルは1回1秒のペースでやっていきます ですが、人によっては難しい方もいると思うので、ペースは任せます。10秒間動いてください。そして膝にタオルを置いてると思うんですけども、これは一度上がったら、一回下で軽く止まります。一度膝をつくことによって、力が一度抜けます。そこからまた再度入れる。 そうすることで収縮が大きくなりますのでしっかり効きますぴったり足の90度を合わせてつま先を立てて体が前でもなく後ろでもなく膝から頭までぴったりまっすぐ意識して10秒いきましょう動く幅はこれぐらいです両足とも膝が伸びきれないところでまた下がりますいきます スターぴったり90度合わせてください。 ます。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。OK。たったの10秒ですが、結構効いたと思います。それはなぜか。 ちゃんとももを前と後ろぴったり90度に合わせている足の幅をちゃんと合わしている一度膝をつくことによってバランスが整ってまた同じ位置を使えるこういった感じでねちゃんとやるっていうのはメリットがありますたったの10秒朝晩片足ずつ10秒やってもたったの20秒ですやってみてくださいだだと思ってやっててやみるだけで 代謝ががかなり上がってきますそして体を動かすのは足が体を動かしますから足の筋力がやっぱり弱るとやはり行動がちっちゃくなってきますですが足をやっぱりしっかり鍛えることでテキパキ体がね自然と動いてますその結果消費カロリーが上がったり体力がついてもう少しやろうかなっていう感じの体ができてきますですので今回たったの10秒でしたけども頑張ってみた方はよかったらコメントください 各種 sns もやってますよかったら説明欄に行ってもらってリンクのフォローしてください twitter では毎日これだけやったらいいよっていうようなエクササイズも載せてますですので日替わりでエクササイズをしたいって方は twitter のフォローしてもらって投稿を見てくださいそして投稿を見ながらやった頑張った方は「タ, タートルフィットネス」とつけてもらって投稿してください体の経過 エクササイズの効果などもよかったら宣伝として載せてください今回もご視聴ありがとうございました「